もともとデビューの際にも平野くんが、6人一緒にデビューしたい、と、ジャニー北川さんに自家判したのは有名な話です。なので、金プリがバラバラになるとは、全く思えなくて。金曜日の深夜に駆け巡った、金プリ3人の脱退発表。ティアラと呼ばれる金プリファンたちの悲鳴はまさに絶望の月曜日を迎えているようだ。 この会社入って休んだのは今回入れて2回目です。1回目は去年、金プリのライブのためにお葬式と言ってずる休みしました。そして今日もまた金プリです。金プリの件がショックすぎて、土日猫民出た出勤したくない。 世の中は普通に月曜が訪れてていつも通りの人通りだけどニュースやツイートでキンプリのことを見るとやっぱり本当だったんだ悪い夢じゃなかったんだって思いながら通学してる自分がいる。現実味が出てきて泣きそうになりながら学校に向かってる。滝沢秀明氏の退任など、天然地位が起こり続けるジャニーズ事務所。他のグループのファンたちの共中はいかに、相撲とフラッシュ。